皆さん、こんにちは、えー。アクセスいただきありがとうございます。時間になりましたので、えー、アジャックスオンライン1の講習会を始めたいと思います、えー。私はバイオサイエンスデータベースセンター NBDC のみのわと申します、えー。今年度のアジャックスシリーズの全体の司会を務める予定です。よろしくお願いします。 いつもであればャ j a x は大学等から開催場所を提供していただいて講師が赴くスタイルですが今年は特別な年なのでテーマ別に全5回シリーズをオンラインで開催しますすでに2回目の募集も始まっておりますのでそれぞれのテーマにご興味のある方ぜひ次回以降もご参加くださいでは早速プログラムを開始しましょう、えー、前半は、えー、私の方から NBDC の活動とその検索サービスを中心にご紹介をいたします まず講習を始める前なんですけれども、講習会の資料の置き場などは、皆さんにも URL をご紹介していると思うので、飛ばしますが、こんなタイトからアクセスすることができます。すでにダウンロードしていただいている方も多いかと思いいまますでまずは生命関係デーータベースの概要からご説明したいと思います。 まあ、生命科学の、あのー、は転換期を迎えているというふうに言われています、生命科学の情報の爆発ということが、もうかなり前から言われておりますし、 そのためにこれまで仮説検証型といって仮説に沿ったデータを取っていくというような形の科学の進め方からデータ駆動型の科学への転換ということが言われておりますでそのためにはデータとかデータベースを自由に使いこなすスキルですとかひいては情報学、統計学、数学計算科学などにもだんだんそういったスキルも必要になってくるというような状態になっています。 でそういうふうなことができてくると、まあ、データいろんなさまざまなデータを統合して、新たな知識発見に結びつけることができるというわけです。で代表的な生命科学のデータベース、も, もっともっとの種類としてはありますけれども、まあね、内容で分類するとこんなようなものがあります。でここで今、赤字になっているのが、まあ、日本であの運営されているデータベースなんですけれども。 えー、例えばですね DDBJ、DNADataBankOfJapan というのは、えー、静岡県の三島市にある DDBJ センターというところで、まあ、延期配列を収集するという目的であの運営されているデータベースそれから PDBJ というのはタンパク質の立体構造を収集するために、えー、半大のタンパク源で運営されているデータベース。 それからケグ、えー、生命情報システムとして表現している京都大学で運営されているデータベースになります。こういったものが日本でも代表的なデータベースになります。で一方、ですね、えっと、データベースを構 築, 法構築法から分類してみると、こんなような分類になります。えー、バンク型から、えー、と創設型までありますけれども、上から下にいくに従って、えっ、ー、て、人の関与する割合が大きくなっていくというふうに思ってください。 でバンク型の中には、先ほどご紹介したような DDBJ、それから PDB というデータベースがあります、このバンク型について、この後ちょっともう少し詳しく説明します、あとは知識モデル型に該当するのが KEG ですけれども、KEG、えー、はあの、まあ、特定のスキルのある人間がですね、えーと読みあの、文章とかデータを読み込んで、それで、えー、とデータを構造化して提供しているというようなものになります。 でバンク型データベースについてもうちょっと詳しく申し上げますと、まあ、DDBJ とか PDB もそうなんですけれども全世界で解読された延期配列とか立体構造の情報をまあ査定して受け入れてデータベースに蓄積してそれを公開して共有するでその時にアクセッションナンバーを付与するということをやっています。 習慣になっているわけなんですねで最近では、まあ、そ, のそういったデータ以外のものもリポジトリに入れてえ論文公開の際にはその番号を載せるということが、えー、と求められるようになってきています。 で例えば DDBJ の例で言いますと DDBJ は日本ですが NCBI というアメリカのデータベースそれから、えー、と ENA という、まあえー、とイギリスで運営されているデータベースこの3局でもってデータを世界中で共通のものになるように交換をしているというようなことで、えー、全世界に向けて、えー、データを公開しているとい う, ようなシステムになっています。 じゃあ、えー、とデータを共有する意義ということは考えてみるとどういったことかといいますと、あのー、先ほど、あのー 論文を書くときにはそのデータをレポジトリに入れるということを言いましたけれども、それをやはり第三者が見ることができるというふうにしておくってことがとても重要ということなんですね、で第三者と共有するもので、それで、えー、それそれはどうしてかというと、なんか再現性があるかどうかとか、そのまデータそのものが間違っていないかという透明性というような観点から、まあ、第三者が検証できるような。たあの 状況に置くとというのが必要なことですしそれから最近ではそうやってリポジトリに入れられたデータを再利用するまたは新しい技術 の, あの開発のために使うというのが目的もあってリポジトリに入れていくということが非常に重要になっていくわけですそれなので、まあ、国などで公的資金を投じて得られたデータはすべての市民のものだから共有しましょうという流れになっていますで そういったあのデータをまあオープンに使えるようにしていきましょうというこういう流れを最近の言葉でオープンサイエンスという言葉があるんですけれどもそのオープンサイエンスに向けては国際的にはあのこの資料にあるように G8 とか G7 そういったあのサミットに 付随して行われている科学大臣会合ですねそういったところでもまあ論文のオープンアクセスに加えて研究データまでオープン化していきましょうという声明が出たりとかまあ、そのために、えー、具体的な活動をしていくというようなことが謳われてあのおりますがそれに、えー、こうするようにですね日本でも、えー、総合科学技術イノベーション会というところでまあ、オープンサイエンスに向けた検討会というものが持たれて、えー 実際に具体的にいろんなことを進めて取り決めを作っていきましょうとかそういった活動をやっています。でこれはなぜかというと、まあ、そういったあの公的研究資金を用いた研究成果ですねそういったものを、まあ、科学界はもとより産業界であの広く使えるようにするということでイノベーションの創出につながるということを目指したということでこのオープンサイエンスの定義というのはここの一応青く書いてあるところです、ね、こんなとこんな言葉で、えー、検討会の、えー、文書にあの記載されています。 で一方、ですねあのもうちょっとこの動きより前から、まあ、2011年頃から研究コミュニティの中でもあじゃあオープンにしていくためにはどうしたらいいのかというのことがいろいろ議論されてきましたでその中であのフェア原則とここに書いてあるファインダブルアクセスブルインターオペラブルリユーザブルというこの4つの言葉の頭文字を取ってフェア原則と呼ばれる、えー、まあ、コンセプトがあの打ち出されてきました。でこれに えっとまあ、これ こ, こにあの書いてあるとおりこう見つけられることが重要だしそれに実際データにアクセスできることが重要それから、えっと、相互運用できるというのはお互いにそのデータの交換をしたりとかですね、えっと、データを一緒にこう使うことができるようなものにするとかでもちろんそれが再利用できるような形でちゃんと提供されていることが重要このフェア原則というのが研究者コミュニティ側からもうわれていたわけですね。ででここういったことで、えー えー、とオープンサイエンスというのがいろん な, いろんなこうフィールドからあの声が上がってきています。で、フェアについてもうちょっと知りたいなということがありましたら、ぜひ NBDC のサイト の, あのデータ共有の基準のフェア原則という記事がありますので、ぜひそちらもご参考になさってください。えー、とさて、ここからはですね、えーとまあ、このオープンサイエンスに向けて、まあ、JST と NBDC がどういう取り組みをしているかということをちょっと簡単にご紹介していきたいと思います。 でまず JST なんですけれどもあの科学技術振興機構というあの名前でして、えー、とそのあの第4期中期目標てまあ一応あの法人としての目標みたいな中にですね研究開発成果の最大化というような目的目標がありますでその中で2の知の創造と経済社会価値への転換というところでまあ、ライフサイエンス の, あのデータについてあの 特に取り上げていただいてましてそれでライフサイエンスの研究の成果が、えーまあ、広くあのいろんなところで使われるようにするというそういうオープンサイエンスの動きをやるための、えー、やるための、えー、と組織が必要ということが謳われておりますそれで設置されているのがこのバイオサイエンスデータベースセンターということになりまして えー、まあデータベース統合を通じて新たな知識を結びつけたいということでえ私たち日々活動しておりますで、えー、ここに書いてある広くつなげて使うというのは最近ちょっとあの ウェブサイトをまた新たにする時に掲げたキーワードなんですけれども広くという意味ではデータの共有をしていこうということそれからつなげてということはデータベースを統合できる形で提供していきましょうということそれから使うのところではそうやってつなぎできたデータをどうやって利活用していくかってそういう道筋も示すというようなことでデータ駆動型研究に結びつけるための活動をしているというわけです。 それで、えー、とまあ普段はですねあのパンフレットいつもあの講習会の時はお配りしているのであのそれを見ていただくんですけれどもあののパンフレットのあの下に書いてある URL のところにもパンフレットのリンクがあるのでもしよかったら後からちゃんと見ていただきたいなと思うんですけれどもまあ統合データベースというこの活動がですねどういった流れで起きてきたかということがそこの資料に書いてあります。それで、えー、2006年の9月 に、えー、実はその、まあ、NBDC が今やっている事業の前身となるようなですね統合データベースプロジェクトというのは開始したんですけれどもなぜ、じゃあこの統合データベースプロジェクトが必要だったかということでその次の資料にあるように、えー、まあ、生命科学分野の デ, データベースがその当時ですねまあ、どういう状態だったかそれに対してどんな要望があったかっていうのを簡単にまとめたのがそのスライドになります。えーとまあ まあ、ちょっと概要としてまとめるとですね3点ぐらい大きな問題点があるということがありましてどんなデータベースがどこにあるのかがよくわからないということですねなんかいろいろありそうなんだけれどもよくわからないそれから2番目は、まあ、いろんなデータベースがあるのがわかるけれどもじゃあそれをいちいちぜ一つ一ついって検索するのは非常に手間だよねというような問題点がありました。 でさらには、まあ、ウェブサイトに行ってそのデータを一つ一つ検索したりとか一つ一つなんか結果を見たりとかするのではなくデータセットとして自分の手元で計算に使いたいというような、えー、要望もあって、まあ、大きく集約するとこの3点がまずは、えー、大きな問題点かなということで当時、まとめられたわけです。でそれに対してじゃあどういった、LBDC、のサービスが、えー このまあ、解決策をご提供できるかなということでそこに書いてあるように一番の問題に対してはデータベースのカタログを作ってどんなデータベースがあるかを整理しましょうということをやりましたでその次にはじゃあ複数のデータベースを一括で検索できるような仕組みも作ってみましょうということをやりましたでそれから最後には、まあ、データを私たちのところにお預かりしてそれを一括ダウンロードしていただけるようなそういったサービスも構築しましょうということでこの3点にまとめて、えー 活動をしているわけですでただですねこう、まあ、じゃあいざそのデータを利用 し, しようとしたときには実はまだちょっと結構細かな、まあ、細かいと言いつつも結構大きな問題がいろいろありましてまず必要なデータが入っているかということですね。で使 い, たいデータがなかななかかか見つからない あるいはなんか公的プロジェクトでこんなデータを取るっていうのをやってたっていうのは知ってるんだけどもその成果はどこに公開されてんのっていうのがよくわからないということがありましたのでそれについてはまあデータを集めるための仕組みでまあ公的な研究には帰宅を義務付けるというようなことが必要なのかなということでこれについてはまああの統合データベースプロジェクトの活動が始まってから徐々に公的なあの研究 公的な資金でやられた研究は、まあ、例えば NBDC にデポジットしなさいというようなことが謳われるようになってきましたで次には、えっと、どのようなデータが入っているのかよくわからないということがありますデータベースってあの、まあ、多種多様なデータがありますしそれからデータ項目の説明がそれぞれのデータベースでなんかこうバラバラに な, なっていたりまたあの。 ひどい時はない全く説明がなくて単にこう数値とか、ね、置いてあるだけとかいうようなこともありますしそれから、えっと、分野ごとにある一つのものを説明するのにもなんかまちまちな用語が使われている と, いうとするといろんな分野から集めてきたデータを一緒に考えよう一緒に使ってみようとした時に非常に障害があるわけですねなので、まあ、データフォーマットを標準化するということとかも必要ですしそれからデータの説明これまあメタデータとかいうものですけれどもそういったものを標準化していくということも必要ということになります。 最後に、どのように使ってよいのか分からない利用条件ですね、そういった条件が、まあ、データベースごとにどこに書いてあるのかよくわからない、あるいは見つけたとしてもデータベースごとに条件がバラバラだと、じゃあそれを一緒に使うときにはどういう条件でやればいいのか全くわからないとかでですねで細かく言えばまあ、商用利用が可能かとか、まあ、使うのに当たって契約が必要、使用料が必要、そんなようなことがよくわからないということがあったので。えー 利用条件を標準化してそれをちゃんと明示してということも必要だなと、でその利用条件というのは例えばデータ作成者の著作権をどうやって書くかみたいなこともありますし、まあ、商用非商用とかそういった公開条件とかそういったものもあの明記しておくことが非常に重要だなということが分かっていたわけです。 それでまあ、先ほどのキーワードの広くデータの共有をに結びつけるために、えーまあ、例えばルールの整備とかガイドの作成なんかうちがやってるわけなんですけれどもその一つでちょっとご紹介したいのがこのクリエイティブコモンズというあの、まあ、ライセンスの付け方ですね、えー、とこれもともと吐作物例えば絵とか、えー、と動画とかそういったものに付けるっていうようなものなんですけれども、えー、とこの4つの表示、えー えっと4つのマークですね、えっと表示、それから非営利かどうかということと、改変禁止と継承、この4つのこのマークを組み合わせて、種類の利用条件が設定されていますでその下に書いてあるあの、ま、点線で囲ってあるのがま CC のあの、 えー、クリエイティブ・コモンズが提唱している6種類の利用条件なんですけれども、まあ、利用条件があまりいろいろ課されていない方が利用はしやすいというのは当然のことなので、えー、と NBDC が使用しているいろんなライセンスとしてはですね、えー、CC by SA と書いてある、えー、と表示クレジットを表示するということとそれから前の条件と同じ条件で公開してくださいねという条件それからあとは、まあ、クレジットさえつけてくれればいいよというもの。 それからさらにはですね、あえてえっと CC ゼロって言うんですけれども、もうこれはあの私は何の条件も貸しませんということをちゃんと宣言してもらうっていうようなあのー、そういうラベルの付け方もあって、これらの利用度のまあ中程度から高程度になるようなライセンスを NBDC では使っております。で次にまあ繋げてのデータベースの統合に関するあの活動のところなんですけれども、えっ、ー、とこれも実は<笑> えー、とパンフレットのところの中を見ていただくと本当にあの実はペ、ね、ラッと見ていただくと本当に分かりやすいんですけれども、まあ、2つの大きなあの取り組みをしています1つは、えー、つなげるための技術開発。 ということで、えー、とこれはあのライフサイエンス統合データベースセンター DBCLS というところと共同研究の形で、えー、活動をしておりますしそれから分野ごとのデータベース構築支援ということで今そこにちょっと細かくて分かりにくいかもしれませんけれどもさまざまな先生のお顔がありますが。 えー、生命科学というのは、まあ、対象とか実験処方とかいろんなものが非常に複雑にありますのでそれぞれの分野の専門家の先生にデータベースをその分野でとりあえずまとめていただくというようなことに対してファンディングをするとい う, ようなことをやっていますで NBDC がまあ統合化していくといったときにはです、ねあのー、例えば、米国の NCBI のようにもう自分たちのところに で, でっかいサーバーがあってそこに何でもかんでも放り込みなさいと。 成果物は全部ここに入れなさいという形をやるのはかなりきついので、えー、どちらかというといろんなところでまとめていただいているのを、まあ、インターネット上でこうバーチャルにつなげていくようなそういったもあの技術を使って、えー、あたかも統合されているようにしていこうというあの技術開発を中心として、えー、統合を目指しているというのが私たちの活動になります。 で最後に使うデータの利活用に向けてはさまざ、あ、まなツールをこれからご紹介していきたいと思います。でまあ、そのつの先ほどあの示した3つの要望に応えるものを中心に今からまずご紹介をしていきたいと思います。NBDC のウェブサイト、えー、とサービスへの入り口なんですけれどもあの左側に示したようなのがトップページになります。 トップページの一番左上のところにサービスっていうリンクがあるのでそれを押していただくと、えー、右側に示したようなあの画面が出てきまして、まあ、一番上のところに対象者とか目的別みたいなことが書いてあって、まあ、多分あの皆さんはこれからのどちらか と, とこのアジャックスの交渉が聞かれる方ってデータをどうやって利用していこうかというような方が多いかと思うんでまあ、データベース利用者向けというところをクリックしてみるといいのかなと思います。 えー、このサービスの一覧のところにはですね、まあ、50種類以上のサービスがあって、まあ、基本的には全部生命科学のデータベース関連のものですで登録も不要ですちょっと一部人に関するデータについてはちょっといろんな申請とかいるんですけれども基本的に登録が不要で無料 で, ど こ, でもどこからでも誰でも使えるものになっているのでぜひあの見に行っていただければと思いますでじゃあデータベースの利用者向けのところをクリックするとこんな画面が出てきまして えー、まあ一例でこう示すとデータベース統合と書いてあるところの一番上のところですね、えー、生命科学のデータベースや特許文献情報を全文検索というのがありますがそこの青字になっているまあ横断検索と書いてあるところあるいはサービスのえアイコンですねそこをクリックしていただくと実際のウェブサイトにパーンと飛ぶようになっています。 で一番右側にある、えー、と灰色の「I」って書いてあるところですねそこをあのクリックしていただくと説明が見られるので、まあ、こ, ううこのサービス何なんだろうということをまずあの概要として分かっていただくのにはそこを見たりするといいのかなというふうに思いますじゃあ先ほどの3つ の, その、えー、とデータベースに対する要望を叶えていくというところで、えー、とまずデータベースのカタログについてご紹介をします えー、と名称はインテグバイオデータベースカタログというもので、えー、と現在収録のデータベース2460件です、えーとまあ、全世界でいうとデータベースの数はまあ1万とか あ, の、まあ、あんまりアクティブでないものも含めると2万とか言われてますけれどもそのうち2460件のデータベースについて、えー、レコードを作ってありますで国内のものが1270件以上あります それから、えっと、記述項目、そのデータベースを説明するための記述項目として全部こう揃えて、なるべくこういうものをちゃんとつけようということをやっていて、それからキーワード検索とかカテゴリーから探すことが可能な、そういったツールになっています。で入り口は、先ほどあのお示ししたデータベースの利用者向けのところの上から3つ目のところ、データベースカタログと書いてあるところをクリックしていただくと飛んでいくことができます。 でトップ画面でこう出てくるのがトップページこんな感じなんですけれどもまあ大きくあの 3, 3つ の, あのパートがありまして一番左側はま あ, あの、えー、検索したり絞り込んだりするようなそういったあのボタンなんかがあったりするところですねそれから真ん中にまあデータベースその検索とかの条件に合致したものがあの出てきます今一番初めのこう画面なんで2460件出ていますで一番えっ、ー、と右側はいろんなガジェットがあるのでまあ あんまりここは使わないかもしれないですけれども一応そういった場所になっていますでじゃあこの使い方なんですけれども、えー、と複数種類のタグを用いて絞り込みというのが先ほどの左のところのちょっと下側のところになりますで例えば生物種はまあどれか1つを選んでいただくプラスっていうのを開くと、まあ、動物の中でも人をはじめとしていろんなものがありますけれどもそういったものからどれかどれか1つを選んでいただく いうことになりますしそれから8、えー、タグのところはですね対象とかデータの種類は複数種を選ぶことができるような形になっていますから稼働状況地域その他の条件というのがいろいられますけども、まぁ、あ、一つ選べたり2つ選べたりというようなことですで例えばいくつかの条件をあので絞り込みをかけた時の画面が右側の上になるんですけれどもまあ、生物種として人からカテゴリーとして健康疾患それから発言 で地域として日本というのを選んだような状態になっていて、えー、右側の方のあの上の方にはです、ね、あの灰色のボックスがあると思いますけれどもここ一つ一つあのバッテンを押していくと個別条件を解除することができますしとにかく一番最初の画面に戻りたいという時は全条件をリセットというのを押していただければ戻れますのでこういった形でデータベースを絞り込んでいただいて自分の目的にあったものないかなとか調べていただくというやり方が1つ。 それから右下に書いてあるように、まあ、キーワードのところに何か入れるというやり方ですね。でここ で, た、ま、あのここでグレーとして入れてるのはインフルエンザってちょっと入れてみたんですけれどもそのインフルエンザってやった時に出てくる上から3つ目のものをちょっと例として次のページでじゃあこのカタログをどうやって使うのかというところをさらにお示ししたいと思います。イ、えー、インテググバイデーータタベースカタログの使いい方ととととうことで、えっと サムネイルといってちょっと画面のちっちゃいのがあの左側にありますけれどもそれとあと青字になっている、まあ、リンクあるんだろうなと思われるのはその文字ですねそのデータベース名のところからをクリックしていただくとオリジナルサイトへ飛びますで。オリジナルサイトへ飛ぶんですけど まあ、オリジナルサイトへ、ね、行ったところでなかなか、ね、使い方がわからないということがあります、このサイト何なのかしらというのでがよくわからないのでそういうときはです、ね、まず右側の方には小さくあります詳細へと書いてある青いリ ン, クリンクをクリックしてください。そうすると あの私どものところで整えたそのカタログとしてどういう情報があるんだよということをちょっとそこに今拡大しておいてありますけれども、まあ、名称から始まってですねどんな生物の対象なのかどこが作ってるデータベースなのかとかそんなようなことを、えー、揃えてあの記載してありますのでまずここを見ていただくのがいいのかなと思いますで説明っていうところがあるんですけれどもここがちょっとまあある意味肝でしてちょっとだけ上の画面のところでもちっちゃく出てますけれどもまあこれ NCBA が作っているサイトなんで海外のサイトですが、その海外のサイトでもですね、あの日本語で、あの NBDC で説明文を付与しています。で、なのでまずここを見ていただくとどんなデータベースかなということがわかるかなと思います。で、えー、そういった形でせあのどんなデータベースか分かったらそこに行っていただくというのがいいのかなというふうに思います。 でもう1つデータベースのあのカタログの使い方としてちょっと言っておきたいのが、えー、例えばそのサムネイルのところに運用終了とかですねあと休止14日以上とこ示してありますけれども、えー、と毎日毎日こうあの搭載されているデータベースについてはこうアクセスをしてみてそのレスポンスが入ってくるかどうかっていうのを見たりしています。なので まあ、稼働中のものは何もラベルがないのでアクセスできるということがすぐ分かりますし休止というのはまあアクセスできない期間が何日継続中ということが分かるのでなんとなく使えそうなデータベースあるなと思ったけれどもリンククリックしてみたらなんかノットファウンドとかそういうふうになるというちょっと落胆するような状況をなるべく回避しようということでここで示しています。それから右側の方ですね ここにそのデータベースについて、まあ、さらなる説明資料みたいなのが何があるかというようなこととか書いてあるんですけれども、1つは LSDB アーカイブというのは後ほど紹介するこの LBDC でやっているアーカイブのにそこにデータそのものがとあの格納されているかということとかですね、あとは統合テレビへって書いてあるのはあのデータベース等の説明動画がありますよということですであとは一括ダウンロードというのはオリジナルサイトでのデータダウンロードが可能かということで そういったラベルもつけて皆さんがあのまデータベースを見つけてそのデータを活用するにあたってクルーとなるようなそういうあの情報もここに載せているということになりますあとはこのデータベースの情報データベースカタログの全体をですねダウンロードして使うこともできるというのがここの今ページにご紹介をしています。ちょっとあの、えーと ライセンスが先ほどしお示しした CC のライセンスがいくつかちょっと条件の異なるものもあるので、お気を付けくださいで。その次からはちょっと実習って書いてあるんですけれども、これはまた後ほどご自分でやってみてください。あのそんなに難しいものではありません。なので、ここは飛ばして先に進めたいと思います。で、また次に今度は2つ目の、えー、複数のデータベースを横断的に検索できないかということで、データベースの一括検索に移りたいと思います。 生命科学データベース横断検索という名前でご紹介しているサービスですでえっ、ー、と今検索対象のデータベースの673件です、えー、先ほどあのカタログは2500件ぐらいありましたけれどもまあ検索できるっていうふうにようなそのデータ自体をすべて公開してくれているデータベースっていうのはまそれほど多いわけでもありませんしあのー、なのでここではちょっとやっぱ673件 程度になっっててしまっていまいすのででがききまますすいいっぱい情報が出てきますで日英の相互翻訳の中でありますので、えー、日本語でも英語でもどちらでも入力していただいて構いませんでいろんなまあ、えっと、いろんな機能がついてますしいろんな外部リンクもいっぱ い, 飛 ん, でい飛んでいけるようになっていますので、えーまあ、ここから検索を広げていただくということができるかなと思います。 であの私たちよくあのご紹介するときにグーグル検索のようなものですという感じでご紹介はするんですけれどもじゃあ、グーグルやればいいじゃんと言われるんですけれどもまあ直感的にお分かりかと思いますけれども、Google、で本当のグーグルでマウスと検索したときに、まあ、生命科学の研究をするんであればで欲しいのはネズミちゃんに関する情報なんですけれども。 もうだーっと出てくるのはコンピューターのマウスですよね。といったものしか出てこないっていうのは直感的にお分かりになるかと思いますでさらにはその Google とかヤフーとか割とその広く浅くあの検索するようなそういうタイプのものっていうのは、まあ、データベースのようにその非常に深いところまでデータ情報を持っているようなものについても一番上の表層のとこしか検索対象に。まあ 技術的にもかなり難しいと思うのでできないということがあるんですけれどもなので、まあ、公開されているウェブの 53% 程度しかグーグルもカバーはできていないというような研究 の, あの報告もあります。 で私たちのところでは、まあ、生命科学に、うん、関係したデータベースをなるべく深いところまで検索できるようなそういった横断検索を目指していますのでそこがちょっと大きく違うなということで、まあ、生命科学に関して言えば意図したものを網羅的に取るのには こ, のこういった検索が必要なのかなということです。で検索対象なななんんででですすすけれどもちょっとざっくりりカウントした感じでこんな感じじこになります、えーとまあ、文献ととかあとは、えーま プロジェクトであの私たちのところのプロジェクトで出てきたものとかですねそういったものもありますしゲノムとかあのタンパク質とかいろいろありますけどこれはどちらかというとあの配列そのものではなくて、まあ、配列に関していろんな説明情報がテキストで書かれているのでそういったところを検索するというイメージになりますす横断検索は入口こちららです、はい、先ほどのページから行けます。 でトップページはこんな感じになっていてもう検索のボックスが1個あるだけという感じですけれども、えー、とここにはま5区のサジェスト機能といってまあ、いくつか入れるといろんなサイトでそうだと思うんですけどが、まあ、インフルって入れたらインフルエンザっていう例が出てくるとかそういった感じでまあ入力を支援するような機能もありますそれからえと下の赤点線でちょっと下の赤点線であの囲ってあるところデータベースかヒット件数かってあるんですけれども この違いがです、ねまあ、データベースでいきなり検索するというのは一応デフォルトなんですけれどもそうすると、まあ、本当にグーグルチックな感じで検索結果が出てくるということになります一つ一つのデータベースの中のレコードが羅列されるという形になりますで検索結果が左側に出て右側のツールボックスというのはいろんなリンク先あのこんな関連語句がありますよとかそれからあの外部リンクとかそういったものになります。それでで、えー、ヒットとという方で選ぶと、まあ 検索結果がめちゃめちゃ多いなっていうことが予想される場合、ですねまずこっちでやってみて、まあ、もう見てみようかなと思えるぐらいの数にまで絞り込むという場合は、こっちがいいのかなと思います。先ほどのインフルエンザも、実はヒット件数でいうと10万もヒットしちゃうんで、だとしたら、まあ、自分はインフルエンザのゲノム遺伝子の中のまたさらに竹色みたいとかね、そういった形でだんだんこう絞り込んでいくことができるというのは、そこに示してあります。 でえー、とその最終的にたどり着いたデータベースの名称なんかもその情報アイコンで一番下に書いてありますけれどもアイマークのところにマウスオーバーすると中が見えたりしますのであの、まあ、どんなデータベースかなそこに書いてある情報だなということを分かりながら、えー、個別のエントリーを見るというような形であの使っていただけるものです。で先ほどあの、えー、とデーータベース検索をしたとの あのツールボックスを使ってさらに検索を広げるというやり方なんですけどもう本当にただ単にクリックしていくだけで関連するごく思想ですから流行、まあ、性看っというのを選択すると、まあ、それで検索したようなまたこういった画面にどんどんこう広がっていくというようなそういった機能になっていますで他にあのフィールドごとにいろんな値を設定したりとする詳細検索もあるんですけれども、まあ、詳しくはこちらの、えー、と詳細検索というところをちょっと見ていただいて。あの 必要のうちで活用していただければと思います。で、こちらも実はその実習としてこういうふうなあのお題が設定されているんですけれども、こちらについてはあの後で見てみてください。ただ、ちょっといくつかご紹介をしておきたいのが、えー、と例えば、パブメイドへの外部リンクなんですけれども、今、インスリント脂肪肝で元々の横断検索で検索したときにです、ね、それがちゃんと翻訳されて検索できると。 その翻訳語を引き継ぐということができるようになっていますし、えっ、ー、と J グローバルというこれ JST でまたやってるサービスなんですけれども、これ生命科学に限らずいろんな情報が集められているものですけれども、ここでも英語日本語を全部翻訳したものが引き継がれているということがお分かりになるかと思います。はい、この J グローバルという中には研究者情報なんかもあるので、えっ、ー、ともしかしたらお役に立つ頑張面もあるかもしれませんので、ちょっと覚えておいていただくといいかなと思います。 で横断検索については、モバイルサイトもあります、なのであの、ベンチトップでちょっと使うとか、そういったご使い方もできるようになっています。はい、で、じゃあつ目、最後にこう3つ目の、データセットを取得できないかというところのサービスなんですけれども、えーと、このサービスについては、生命関係データベースアーカイブというのがまた NBDC のサービスとしてございます。 でここにはま国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるということで150件ほどが置いてありましてでいろんな形式でダウンロードでき る, できるように置いてありますしそれからデータベースやデータについての説明がきっちり書かれているので、まあ、データを再利用するときに非常に使いやすいものになっています。でデータは CC ライセンス えっと CC 表示継承ライセンスですので、それで利用許諾をなるべく統一してということで、あの例えばそこにあるデータをいくつか組み合わせて使うときにも非常に使いやすいようになっています。えー、収録されているデータベースはこのようなものになります。まあ対象としてもいろんなものがありますし、まあ種類としてもいろんなものが ということなんですけれども、えー、データベースアーカイブの入り口も先ほどのデータベース両者向けのサービスの一覧から言っていただくと上から2番目のところ、えー、に出てきますこちらから入ってくださいで、えー、まあこのあの真ん中辺の四角のところですねオレンジ色の四角の、まあ、一覧内を検索するということでここに今下にバーっとリストが出てますけれどもこのリストの中を検索するということができます あるいはまたこの詳細検索といってフィールドのそれぞれのところで値をちゃんと入れたりあの文字列ちゃんと入れたりして検索するような複雑な検索もあります他にもあのデータベース一つ一つのデータベースに検索機能がついている場合にそれを活用する検索とかあとこちらにはブラストといって、まあ、配列の相当性を利用した検索もありますしあと画像を含むデータベースなどを検索するとかちょっとそういった複雑な検索もできるようになっています。 それがまあ一例としてお示しするのがこのような検索結果を返ってくるということです。でこちらも一つ、のオープン t g g a t の病理情報をこう見ながらでそのデータを絞り込みダウンロードするという実習をいつもこれ な, んかなぞりながらやってます。であの一応、まあオープン t g g a t って一つの特別なデータベースなんですけどもそれを例にどんなあのやり方をするのかということをあの実習の中で示していますのでこちらもあの まあ、ご自分であの資料を見ながらなぞっていただいてもできると思いますし、今、簡単に説明しましょうか。えー、例えば一覧内検索で、やっぱりえーとオープン t g スの初めの文字を入れると、まあ3文字以上入れると大体こうやって、もう絞り込まれた状態で3件のデータベースが出てくるということになります。なののでまずはじゃあこのえ 一番下にあるのが今、目的のオープン TGGates というものなんですけれども、それの一番右側にある利用条件を確認するということをまずやっていただければと思います。で利用条件には、先ほど言いました CC 表示継承のもと配布するとで、クレジットをつけると。 ということの2点書いてあってじゃあクレジットをつけるときにどういうふうに書くのかということまでちゃんと書いてあるので、まあ、いちいちそのデータベースを提供した人になんかこう聞いてですね、なんかやらなきゃいけないということをあまりやらなくていいということになっています。 で元に戻って、まあ、データベースの説明を見ましょうということでサムネイルか名前をクリックしていただくとデータベースの説明見えますけれどもこんなふうに各データベースについて説明の項目を揃えてあの記載していますので、まあ、万が一です、ね、そのデータを作ったオリジナルの人にアクセスしたい場合とかです、ね、そういったことも含めて、えー、情報が全部ここに書かれているものになります。 でじゃあ実際にちょっとデータの中身をあのここのアーカイブにはちゃんと置いてありますのでそれを見に行くためにダウンロードをクリックしてで見に行くとオープンテ e n t g s の場合はたくさんの種類のデータが置いてあるのでこんなちょっと複雑な表なんですけど、まあ、リンクが1個だけとかそういったデータベースもありますのであのそのデータベースによっていろんな形で表示されますが例えばオープンテ e n t g s はこんな感じになります。 で一番下の方に病理情報病理情報というのがありますからそれのじゃ検索ダウンロードをクリックすると、まあ、こういったあのテーブル形式でまとめられた、ね、とデータが出てきますので、まあ、検索して絞り込んだりあるいは、まあ、もうすでにあるこの病理情報全体のデータをダウンロードしたければさまざまな形式でダウンロードするというようよなことができるというふうになっています。 でこのオブディジゲス の, このデータに関していえばですねあの病理画像がついてますのでこんな感じで、えー、とどれか選んでいただくと実際に病理画像までたどり着くというようなことになっています、はい、これかなりあの画像大きいのであのまた後で試されるときもネット環境のいいところでぜひやっていただければとご興味のある方はやっていただければと思います。 でこういったデータベースアーカイブなんですけれども、まあ、データを預けていただくそれを私どもが受け入れるということも1つの大きな役目になっていますなのであのデータを預けていただく際にもここに書いたように、まあ、利用許諾が標準のテンプレートがあったりとかです、ね、あのデータを長期安定的に管理するというようなことがなかなか難しい状況になってきた場合にはぜひあのこの DB アーカイブというアドレスのところにご相談をいただけると大変ありがたいのでぜひ。 あのそういった折にはご相談をくださいで今ここまででご紹介してきたあのそのカタログとか検索とかですねそういったあのサービスに関しては、えー、科学技術振興機構 JST は文科省の下にありますけれども他にいろいろなプロジェクト生命科学系のプロジェクトをやられている省庁がありますので例えば経産省の産業技術総合研究所ですとか、えー、と厚労省の医薬基盤健康栄養研究所 から農水省の、えーとまあ、農研機構というところですね、そこなどで、えー、とデータベースをそれぞれの省でまとめるというような活動もされておりまして、でそういったところの人たちと連携して、あのまあ、合わせた形で例えば、ああいうカタログに結びつける、横断検査に結びつけるというようなことをやっております。でえー、とここまでが、まあ、あの 検索関係のサービスのご紹介でしたけれども、えー、人データの関連サービスについて、ちょっとご紹介をしておきたいと思います。えー、と実はですね、AJAX のオンライン、今年あのいろんなテーマを決めてやっていると申し上げましたけれども、えー、5回目、来年になっちゃいますけれども、1月になると、その人に関するデータを調べて利用するというテーマで、えーまあ、私どものところのサービスも含め、あのご紹介をする機会があります。なので 詳しい使い方は今日はご説明はしません。あの概要とかですね。まだありかどうやってたどればいいかだけちょっとご紹介をしておきたいと思います。えっ、ー、とご紹介したいのは、先ほどのデータベース利用者向けというところから。 人っていうカテゴリーがあるのでそこをクリックしていただくと出てくるいくつかのサービスがございますがその中の人ト収納の解析データ全般を再利用するために、まあ、お預かりして利 用, に利用に対して払い出しをするというような人データベースというサービスとですねあとは日本人の人ゲノムのバリアントを検索するのに非常に便利な統合バーというサービスの2つです。 NBDC の人データベースなんですけれども、まあ、人に関するデータもご多分に漏れず膨大に最近になってきていますでそれらをこう、まあ、整理・格納して活用するためのルールというのが日本にはなくて、えー、しばらく前まではその人データを解析された先生がアメリカの d b ャップとかですねあ と,、えー、と欧州でやっているその EGA というあのそういうい割とまセキュアなデータですねでそちらの方に格闘してしまうようなこともあったりして。 でなんとかこう日本でそういった仕組みを作ろうじゃないかということがありまして、えー、2013年の10月に始めたものなんですけれどもまあ、とにかくその人のゲノムっていうとですねやはり個人情報の保護というのは非常に重要になってきますなのでまあ、そういった保護にちゃんと配慮しながらデータを共有して利用推進するためにはどうしたらいいかということをいろいろ考えてこういうプラットフォームを作りました。で 運営にあたってはです、ね、そのセキュアな環境でデータを保管するところは、先ほども出てきた DDPJ ですね、と協力して運営をさせていただいております、で下の方には、まあ、どういったものかということが一応書いてありますけれども、共有のポリシー、ルールですね、まあ、ガイドラインとかを NBDC が提供しています。 でその中で、まあ、提供者側については、まあ、研究に参加していただいたその資料をいただいた方にちゃんと同意が取れているかということとその、えー、とデータをこういった公共のデータベースであの第三者と共有することに問題がないかということを、えー、研究倫 理, 理委員会でちゃんと確認していただいているということが必要になりますで一方あの、そういうデータを利用したいよという方についてはです、ねまあ、利用する環境がちゃんと情報セキュリティ対策がある。 できていますかということを確認させていただくのとそれからそのデータを利用した研究計画がちゃんとやはり倫理審査が通ってますかということを確認するというようなことでデータと提供の利用に関する審査は NBDC が実施するということであの提供者のところにいちいちこう連絡を取って、まあ、いちいち共同研究を結ぶとかそういうことをせずにこのデータベース、人データベースを介してデータのやり取りができるということになって で人に関するあらゆるデータが対象です、まあ、人のゲノムデータというのは割とま数としても多いですけれども、人に関するあらゆるデータが対象になっていますので、特に個人童貞ができてしまいそうなデータについてはこういうところを利用するのがいいのかなと思います、で匿名化とかそういった処理もちゃんとしていただくということが重要ですし、あと最後にまあメリットとしては、ですね提供者に向けてなんですけれども、あの論文発表に必要な ID、やはりこの えー、と人データについても DDBJ にてあの DNA 配列を預けるのと同じように、えー、論文発表の際にどこかの公的なデータベースに預けてそれの ID が必要ということになってだんだんなってきていますの で,、えー、で提供者向けに論文発表に必要な ID を発行するということをこの中でやっていますヒ、えー、人データベースの中に入っているデータというのは、えーとまあ、制限なく公開できる、まあ、オープンなデータですねそれが今31件。 これは例えば集団の統計値でだったりから特定の個人由来ではないような資料の解析結果というのがこんなところに入っていますから制限公開データまあそれはあの先ほどご説明した審査が必要なデータということになりますけれども、えー、個人ごとの情報になりますがそういったものが131件まあこの131件の中にはあの1検体からまあ たくさんの検体のプロジェクトまでいろいろありますのでちょっと検体数ということではもうかなりのものになっておりますけれども件数で言えば131件とということになりますであとは、まあ、あのここでその論文のために ID を取るんだけれども、まあ、論文の公開までもちろん待ってほしいというのが研究者の心理なので、えー、そのために一定の期間は政権公開データへの移動なんかをちょっと待っていてちょっと公開を待機しているデータも、まあ、同じぐらいの数あるというような状態です。 で NBC の人データベースについては詳しくはですね NBC のこのヒューマンデータというアイコンのところを行っていただくとですね、えー、データの利用の手順ですとかデータの提供の時の手順それから、まあ、それの両方を合わせたようなそのガイドラインですねもともと私どもが設定したルールというかそういったものがここからリンクが全部見えるようになっています。 なので、まあ、データを提供したいなと思われた方はデータの提供のところをクリックしていてで一通り流れを読んでいただいて必要なあの手続きをしていただくということになるんですけれどが、まあ、事前にあのご相談などを受けてもおりますのであのこちらの下右下の方に書いてあるアドレスに、えー、こういったものをやりたいんだけれどもということで、まあ、もちろんあのえっと申請とかも含めてですねこちらの方にご連絡をいただければとい う, ふうに思います。 でもう一つご紹介しておきたいのが、えーと、日本人ゲノム多様性統合データベース、統合バーというものです。えー、これまで の,、まあ、あの何か注目するバリアントを見つけたときのその後の研究者の行動という考えますと、まあ、何かありました、注目するバリアントありましたということで、じゃあ、それがどういった意味を持ちますかということを、さまざまなインターネット上 の, あのサイトなどをこの回って、ですねあの調べ、ま、回る必要が あったわけです。例えば、えー、一番下の2つが、えー、日本人のゲノム情報ゲノムのこういったあの変異情報とかを多様性の情報を出してくださってる、えー、サイトですけれどもこういったところに行ってその同じようなあのバリアントがあるかというようなことを見たりとかですねあとはそれと比較する意味で、えー、右上のイグザックというブロード研究所の公開している、まあ、アメリカ上を中心とした、えー、データベースを検索するというようなこと。 それからあとそれがなんかこう疾患と関連するのかなというようなことを見るためには、だいたいクリーンバーというデータベースを見に行くということが常だったんですけれども統合バーの右側の青いところを見ていただくと統合バーではこれらの検索がワンストップでできることになっています。なので、いくつもいくつも見に行くという作業がいりませんというのであの便利に使っていただいているサービスになりますで。例えば検索例なんですけど、こんな感じになります検索窓は1個です。 でそこ の, あの検索窓のすぐ下にいくつかの例が例えば疾患名ですとか、ジーンネームですとか、えー、例えばポジションとかですねそういったものがあの例として書いてありますでこれ、たまたまそのあの、えー、とレファレンスのスリップの ID です、ね、を入れた検 索, 窓になあの検索結果になってますけれども例えば個々のバリアンというの情報詳細な情報をリンクあのまた別ページであのいろんな項目を示していたりとか。 それから、えー、とデータベースごとの頻度って書いてあるのはあるんですけどもここは、まあ、日本のデータですね先ほど言ったあの東北メディカルメガバンクとか、えー、と京都大学のデータに加えて、えー、先ほどご紹介したヒトデータベースの中にあの登録いただいたデータを再計算して載せているものも比較対象にしていますしそれから最近またの GEMJ のデータも加わったりして、まあ、日本のデータについて 該当するもの該当するバリアントがどういう頻度かなというのが見えると同時にそのやっぱ比較対象としてアメリカの EXAC というデータベースも一緒に見るというようなそういったページになっていますでもちろん疾患との関連性というのがあるので一、まあ、つのこういうバリアントについて1行とか2行とかそういった形でもう情報が見られるようになっています。はい、ここまでが、NBDC、の サービスのご紹介だったんですけれども最後になりますが、えー、DBCLS から、えー、その他のサービスツールということでご紹介をしたいと思います。で先ほどからいろんなの機関名が出てきて、ちょっとこんがらがってるかもしれないので、ここでちょっとだけおさらいで整理しておきたいんですけれども、えー、と真ん中にあるのが DBCLS、ライオサイエンス統合データベースセンターというところです。でえー、と右側があのバイオサイエンスデータベースセンター。でここののの講習会はこの2つのセンターがあの 共済でやっているものですけれども、えっと、実は所属している大きな機関が違いまして、NBDC は JST て中にありますし、d b c s はまあ情報システム研究機構という中にあります。で、一番左側に何度も名前が出てきている DDBJ なんですけれども、実は情報システム研究機構の遺伝犬の中にですね、DDBJ っていうセンターが、あの、 場所とししてはありましてで DDBJ センターはそういったあの DNA の配列の情報とかたくさん持ってたりするのであの DBCLS の中で作ったツールとかそういったものを活用してあのユーザーさんにサービスをしたりとかそういったことでは DDBJ と DBCLS は協力関係にあるということになります。 で DBCLS もたくさんいろんなあのサービスを作ってましてその NBDC のサイトからも公開してますしまあ DBCLS のサイトからも同じように公開しているということなんですけれどもその中で使ってる、知ってるるという方が多かったのは統合テレビっていうものになりますでデータベースやツールの使い方講演を動画で配信するといったものですけれども、まあ、動画数に移してみるともう1800本以上あります。でツールのののの使いい方とかそうっったものはあの吹き出しによってこうこの 実際に動いている画面のところに吹き出して日本語の解説が入っていたりするので非常に分かりやすいそういったものになりますでそれに加えて、えー、と講演の動画というのは例えば今日やっているような講習会の動画とか、えー、とシンポジウムであの偉い先生がしゃべってくださった動画とかですねそういったものもありますので動画数は合わせて 1800, 1800本以上ということになっていますでサービスの使い方なんかいろいろあるので今日ご紹介したようなサービスの動画使い方動画もあります でででそれに加えてすすねイラストもあるんです、えー、と左側のちょっと下の方に自由に使える画像を探すということでちょっと従来統合ピクチャーギャラリーって別立てでやっていたあのサービスをですねまあ、ビジュアル系ということで全部中にまとめてありましてここにも CC BY で使える画像が774件もありますなのできっとあなたのプレゼンテーションに使えるあのイラストがあるかなと思うのでぜひこっちを覗いてみてください。 でイラストも動画もリクエスト大歓迎なのでぜひ何かあれば画面の、えーとですね、番組をリクエストというところがありますからぜひぜひここであのお寄せいただければと思いますで DB シリーズのサービスページも一応こんな感じでまとめていてあのカテゴリーとかユーザーごとにこう絞り込むことができるんですけども ちょっとお気づきの方もいるかと思うんですけど例えばデータベース利用者とかアプリケーション開発者というこういうあのまとめ方をです、ね、NBDC と共通にしてますのであのそういった絞り同じような絞り込み方ができるということになりますで例えば、えー、教材とか資料とかでもすあの絞り込むと例えばさっきご紹介した統合テレビみたいのが出てきますだから、えー、と自然言語処理っていうタグでむすあの絞り込むとですね、えーと多分この後 山本さんがご紹介いろいろいただけるようなそういったあのテキストにまつわるいろんなサービスが出てくるということになりますので詳細は後で山本さんがきっとご説明いただけるんじゃないかなというふうに思いますじゃあ今後に向けてということでちょっと、えー、また違った観点からのお話をしたいと思いますあのティム・バーナーズ・リーさんというあのワールドワイドウェブの生みの親なんですけれどもこの方があの 提唱されている、まあ、ウェブで公開されているいろんなデータの使いやすさっていうんですかね利用度の高さっていうようなあの、えっと、図がありましてこれがその図なんですけれども例えば PDF で公開している場合ですねあの PDF で公開してるまあ皆さん見るそれを見ることはできるまあ、公開してるだけいいんですけれどもあの な、まあ、なかなかそれをいろんなことで使おうかなと思った時に結構使いづらいというのがあるんですねあのコピペもできないとかよく皆さんあのご経験あるかと思いますけれどもなので こ, れこういったその公開されているデータとかそういったものの利用度を上げていく方法というのが、まあ、そこにいくつかあります計算機で編集可能なレベルにするとかですねそれをさらにアプリケーション例えばエクセルでなきゃ開かないとかそういうふうにはしないとかいうこともありますけれどもそれをさらに進めていくと まあインターネット上の中でそれがちゃんとユニークな存在になるようなラベルの仕方をきちんとしてあげるというようなこととかですねそれからさらにはそのデータとデータの間の融合情報をちゃんと決めてあってそのつながりがわかるようにしていくそれを検索可能にするといったようなレベルがありますでえっ、ー、8 nbdc と dbc レースあはですねそのデータを rdf 化していこうという活動をしていてで。 その RDF 化というのはどういうことかというと、まあ、じゃあ単純にデータ構造からお示しすると、えー、このようなものになります。RDF は RDF 言ってますけどリソースディスクプーションフレームワークというのの略語です。で単純に言うと、まあ、主語、述語、目的語みたいなその3つ組み の, あのトリプルと呼ぶんですけれどもその形でデータを記述してやるというのがこれの、まあ、一番大元 の, あの書き方です。で、 それ例えば例としてそ こ, こに書いてあるのは d d b ェに登録されたある DNA 配列というのがありますけれどもそれはどんな生物種のに対応するものかということでタクソノミーの ID じゃあその39947っていうのは実際はあの、まあ、書き下してやると本当は何ていう名前なのっていうのがその下の一列になってタクソノミー39947っていうのはオリザ・サテバ・ジャポニカグループっていうのに該当しますよということを こういった情報を一つ一つ三つ組に分解してやるということなんですけれどもここで今この「くさんのみ39947」っていうところはちょうどうまく重ね合わせることができるわけでうまくこの用語を揃えたりとかですね書きぶりを揃えたりこの間のつなぐところの書きぶりを揃えたりとかしていくことによってそういうことを標準化っていう、まあ、簡単には呼ぶんですけれどもそういうことをしてやることによって RDF っていうのは。 いろいろなデータをつなぎ合わせることが可能性としてかなり高い構造になっていますのでこういったあの異なる種類の情報をつなぎ合わせたネットワーク大きなグラフ構造を作ってそのグラフの部分構造を検索するというやり方で2つの事柄の関係性を生み出すようなそういったデータベースができないということで、えー、RDF 化によるデータベース統合を目指すということをやっています。で あの私たちはまあそれに向けてまあ RDF データをあの皆さんにも作っていただいたり、それから自分たちでも作ってみたりとかいろいろことしてますし、それをどうやって利用していくかというのは講習会も別途開催をしているので、ご興味のある方はそういったところにもご参加をいただければと思います。今年も一応やる予定ではあります。で、こういったあの RDF 化されたデータをやはりこう集めるそのサイトというのを NBDC が。 ホストしているものがありまディービシェレスも一緒にあの活動しているんですけれどもここにすでに27の RDF のデータセットがあって、えー、と一つ一つのデータを非常に細かく分解するのでその、えー、と 100, 100ビリオントリプルさっきの3つ組みがです、ね、この中にも100ビリオンもあるというような状態になっています。 なので、えー、まあこういった RDF データベースを RDF 化して他のデータベースとつなげようというようなことにもご興味のある方はぜひこちらの方にも今後も注目をしていただければというふうに思います。ここまでがあのいろんなご説明で最後にあのいくつかお願いがあります。えー、NBTC ではまあこういったあのいろいろなウェブサービスとかそのデータベースの提供とかやってるんですけれどもこのサービスの維持 とか改善のために、えっと、皆さんからの意見を広くいただきたいと思っていますなので、えー、ウェブのところにです、ね、サービスのページの先ほどからご紹介しているサービスのページの活用に関する情報提供フォームっていうリンクがあるんですけれどもそちらからあの情報提供をいただけるようなあのフォームに飛ぶようになってますのでもしあのこんな風に使ってま良、あ、かったとかですねあのクレームでも結構です何かあればぜひぜひお寄せいただければと思います。 ぜひぜひ！あの公的サービスなのでまあ、使われてなんぼというところがあります。なので、ぜひあのこういった形であの活用されている様子をあの拝見できればとってもありがたいと思います。はい、これが最後のスライドです。サービスについてのお問い合わせとか、ご意見などはあの先ほどの？ 利用の提供フォームでもいいですし、まあ、トップページのお問い合わせのところからでも、あのま、あの一般的にあのいろんなものを寄せていただけるようになってますので、ぜひそういったところを活用してください、それから、えー、先ほどもご紹介しました、今年のアジャックスはあと4回オンラインでありますけれども、えー、それについては、えーと、イベントの案内とかブログの紹介など、さまざまご情 報, 情報をお届けしている NBDC のメールマガ内でもお知らせをしますので、ぜひ。 次回以降もご参加いただければありがたいと思います。以上で私の講習を終わります。どうもありがとうございました。